かねえな重尾が手加減なしと 遅かったかいや…ぴったりだぜ、父ちゃんミナト、相変わらず早いの四代目貴様、わし以上の瞬身使いをのよーし始めるぞ皆の者え…えホカゲ様たち なんでオロチマルがわしらを呼んだのじゃさっさとこの戦争を止めねばなじゃあ本当におうみんな俺たちも知ってるあのホカゲたちだってばよ お, わお貴様まで復活したとはな 嬉しいぞ走お前はあとまずは10秒止めるナルトよくやってくれたね少し休んでなさい友達もじきにくる彼も味方でさてえっこれってナルトと同じ まさかとは思ったが港まで、ね、なな俺の父ちゃんすげえだろそんなことはお前より分かっとるこのわしを分けてるのは不意識きった男だおかげたち行くぞ忍法史跡王子人 これだけ加えての先法明神門来たな随分遅かったじゃねえのサスケ 君さくらかどどういうこと本当にサスケ君なのてめえ何しに来やがった な, なんでサスケ君がここにいろいろあったが俺はこの葉の里を守ることに決めたそして俺がおかげになる お前らが俺のことをどう思うかは関係ない今までの影たちがこの状況を作っただから俺が他影になり里を変える他影になったものが皆から認められるんじゃない皆から認められたものが他影になるんだサスケはお前に任せる 任せとけほかげになるのは俺だってばよそんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいがお前らゆっくりしすぎぞ今のうちにチャクラを練れ一斉攻撃であれを倒すわす私はいつも 二人の後ろばかり隠れて歩いててでも、それももう終わり今日からは、私もよしさくらちゃん私が二人に届かない、か弱い女だと思ってるよっしゃ第七班、ここに復活だってばよ行くぜ ちゃサああ黙遁、う黙分身の術俺の分身が結界に出入り口を作る忍びたちよ全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ行くぞー 熱帯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 お前自身かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか<笑><笑><笑><笑>ナルトの心の内がわかっているからこそだそのすべてを否定してやりたくてねそれともう一つ言っておくがお前が俺に対して 後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前とリンのことだけだと思っているなら見当違いもいいところだ。<笑>知っているのさ、すべてあの時リンは霧隠れにさらわれ賛美の人中力にされていたこともそして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 心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ綺麗ごとをグダグダと現実をこの世界の仲間との思いを捨てきってこそ本当の幸せがある忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな仲間を大切にしない奴は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 もうお前にしてやれるのは死だけだ来いでは忍び組で。始 め, 始め 距離を取るかはーーーでがはッチーかっこいいとは リンは俺の描く夢の中にこれは俺の考えが間違いだお前なら分かってるはずだれは俺の考 一回やられてやる<笑> 今の俺にはこれしかできないダハできるかな 戦争の価値は譲らん待ちかねたぞ。 そろそろ俺を輪廻転生させる頃はいなオビトお前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎここからは俺の時間 啊啊啊啊。<tää Jes> <d modified tor afraid> <t happening> お前だったのかこれはまあいいヒライシンのマーキングは決して消えない。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 ずっと応援してるからね。<スロー>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 今のオオビとは…十尾の人中力だってばよ この戦いはお前の勝ちでいいだが戦争の勝ちは譲ら ん, ん 待ちかねたぞそろそろ俺を輪廻転生させる頃はいないおびとお前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎるここからは俺の時間だ。 you <laughs>